東京・ギバチは感動を目指し荒川河川敷で活動する社会人チームです「百鬼夜行」をテーマとしロック調の楽曲に乗せて熱く激しく私たちらしく心を表現します独自の世界観を斬新なよさこい節に乗せてお届けする「東京ギバチ百鬼夜行」どうぞ ご一緒にお楽しみください。 はい、東京・木チの皆様ありがとうございました。